いやー、解禁されましたね。というところで本日はですね、刀冶の里編の2023年の動きについてね、まとめていきたいなと思いますけども、まずはですね、2月の3日のワールドツアー上映から見ていきましょうというところでこちらでございます。さあ、ワールドツアー上映決定いたしましたね。2月の3日、日本全国418巻にて劇場公開というところなんですけども、内容に関しましてはですね、こちらでございますね。 で、そして編の第11話、でそしてなんと、刀タナの里編の第1話 を, をまとめたですね、この2時間にね、まとめたものをですね、なんと、劇場で公開決定というところなんですけども、刀タナの里編の第1話に関しましては、まあ、1時間というところでですね、なんとですね、最新話を特別上映で劇場版でも見れちゃいますし、先行上映といった形でですね、テレビよりも先に劇場版で さあ、こちらがですね、かなりエグいんですけども、まずはですね、遊郭編の第10話ね、いや、こちらが劇場版で見れちゃうのはね、もうこれはファンの声をね、えー、本当にあの届けてくれたというか、<笑>叶えてくれたのかなと思います。で、そして第11話もね、こちらに関しましても、第10話から連続的な形でね、見たかったよね、というところで、まあ、こちらの遊郭編の最も盛り上がるパートがですね、 劇場版で見れちゃうよというところでこちらねかなり嬉しいんですけどもまあ皆さんはそれよりもですね刀鍛冶の里編の第1話でございますよねいやこちら無残かっこよすぎなんですけどいやなんとねそう PV の中で明かされていたんですけどもこんな感じでね上限の鬼のキャラクターデザインがねいやもう出てたんですよねということでまあ第1話に関しましては上限終結という物語があってまあ刀 刀鍛に向かうというのがですね第一話なんですけどもまあ、そんな冒頭のですね上限集結ではあ上限の鬼の声優さんの解禁もそうですしまあ、全ての上限の鬼が登場するというところでキャラクターデザインがですね解禁されるんですよでまあ今回の PV ではですね黒死亡のキャラクターデザインが出てないんですよね顔を隠してますよねこれが怪しいこれが怪しいというかやってるなと思いましたね、えー、でまあ、他ね刀鍛 ジの里編の編キャラクターでいや、これはちょっとエグいでしょう。キャラクターデザインやばくないで、赤座に関しましても、ちょっとこうキャラクターデザイン変わりましたよね。よりちょっと原作寄りになったのかなと思いますね。ドーマに関しても、より原作的になった気がしますね。で、こちらキービジュアルの、そうね、ところも見てもそうなんですけど、いや、ドーマのイラスト、 やばくないですかドーマ うん、ドーマもギョッコもハンテングも、ちょっとこう原作寄りでさらに綺麗にした感じっていうのがシャープな感じがですね。なんかね、変わったよね、キャラクターデザイン。前はちょっと丸っこかったんですけど、ちょっとよりシャープになったなっていうところが、まあ、PV の方で分かりましたね。はい。で、そしてですね、こちら全体的なキービジュアルに関しましてはこんな感じというところでかっこいいですね。劇場版で刀鍛冶が見れるというところで、これはえぐい。<笑>これは えぐいキービジュアルもかっこよすぎでしょうん、観路寺光さんもかっこいいし時と無一郎くんもマジでかっこいいっすよねというところなんですけどもえこちらなんとですねライブビューイングという形でもあるんですけどえ舞台挨拶というのがねありましてですね東京はこんな感じでございますさあ2月の4日にはですねはいはいこんな感じでね登壇される方がいらっしゃるんですけどもまあ、2月の5日日曜日に関しましてはなんと遊格 片の渦井天元の小西克幸さんで刀火事の里編のキャラクターである川西健吾さんと、まあ、花澤香菜さんというところで、まあ、観路寺光さんと、まあ、時と無一六の声優さんがなんと登壇されるというところで、まあ、2月の5日に関しましてはねちょっとこう激アツなのかなというところなんですよね、まあ、私もちょっとこれに関しては行きたいなと思うんですけども、まあ、一応ライブビューイングで、まあね、全国の映画館でも配信されるとは思うので、まあ、2月の5日 ちょっとね劇場版で見たいなと思うんですけどまあ初日に行きたいよねまず2月の3日に行きたいし2回目行っちゃってもいいのかなみたいなね、えー、感じでございますよねというところでも、まあ、こちらなんですけどいやちょっと興行収入的なね話になるんですけど大丈夫<笑>すごく行くんじゃない<笑> 他のさ、なんか適当な、まあ、映画とか抜いちゃうんじゃない普通に。うん、適当なって言うとちょっと悪いんだけど、まあその辺にある結構すごい作品でも、まあ抜いちゃうんじゃないと思うんですよね。うん。だから僕はね、予想なんですけど、興行収入50億円ぐらいはいくんじゃないかなと思ってますね。<笑> いや、これ50億とか言ったら普通にやばいよ。うん、普通にやばいよ。うん、ちょっとその辺だって<笑>、合わせただけだから<笑>。合わせただけですからね。ただの、あの、新作も含まれるけど、遊楽園と刀鍛冶の里編の冒頭を合わせただけですからね。いや、これ言っちゃったらやばいですね。ちょっと何億いくかっていうところも楽しみですね。はい。で、そしてですね、なんと前売り券の発売も決定というところで、まあこちらなんですけども、まあ、12月の24日より発売決定というところで、無備地 で, すね、で、すねでこちらまあ一応私買おうかなと思ってるんですけど、いや、なんとですね、選べるというところで、まあ明らかに私は右が欲しいかな。うん、刀鍛冶の里編の右が欲しいかなって感じなんですけど、まあ遊格編の方も結構いいよねってなってますね。というところで、まあ無ビチケ発売なんですけども、一応ね、詳細に関しましてはこんな感じでございます。 はい、ムビチケはですね、デジタルでも買うことができますし、まあ、ローソンとかでも買えるのかなって感じで、ちょっとね、詳細に関しましてはまた、各々皆さん調べてほしいんですけど、まあ一応10時から発売予定ということみたいでございますね。で、まあ全国各地の映画館の窓口にて、まあ買うこともできますよという形でね、まあこちらに関しましても私楽しみでございますね、ということで、まあかなりエグいんですけども、まあこちらが2月の3日というところでございます。で、そしてですね、なんと昨日ですね、 ね刀鍛冶の放送日も解禁されましたよねというところでこちらでございますさあ2023年の4月放送予定というところなんですけども4月の何日なんだというところだよねまあ、今後ですねまあ、劇場版の公開もありますしまあ、詳細に関しましてはどっかでまたね出るのかなって感じなんですけどもいや4月放送ですかいやこれに関しましてはちょっとやだな<笑>もうちょっと早かったら嬉しいなと思ったんですけどまあ、4月 放送ならですね逆に考えられるものとしては、えー、柱稽古編もですね含んだ全15話になるんじゃないかななんてね私は思っておりましてですね4月放送なら可能ですよねというところでまあ、柱稽古編を含んでくれるんだったら全然嬉しいなと思っておりますまあ、第1話も劇場版でできちゃうぐらいなんでちょっと気合入ってるよというところでまあ、柱稽古編の方も含んでくるんじゃないかななんてね、えー、思っているんですけどもあのさっきね劇場版で第1話公開するよ っていうね、まあ、お知らせを紹介したと思うんですけども、まあ、ちなみにこちらに関しましては第一話からテレビでも放送しますので、まあ、劇場版で見れてない方もですね、まあ、全然関係ないよ無料で見れちゃいますよというところでございますんで、まあ、そちらを安心してくださいまあ四月からでも見れますさあでは最後にですね昨日公開された PV のちょっと作画見ていきたいなと思うんですけどもまずはこちら時藤無一郎くんというところでいやかっこいいな<笑> この作画はやばいっすね。まずね。えー、で、時とむ一ちくんね、登場します。で、続いてですね、かん寺じみつりさんでございます。さあ、こちらもね、やばいですよね。作画、前よりもちょっとね、PV のクオリティが上がったかなって感じなんですけどね。まあ、同じ映像でもちょっと手を入れたのかなって感じなんですけどもね。うん、より一層作画に安定感っていうものを感じます。で、そしてですね、続いてこちら、かまど炭治郎というところで、まあ、こちらの場面がですね、私気になったんですけど、 こちら刀鍛冶の第11話最終回なななんじゃないかなと思っておりますね最終回の場面なんじゃないかなと思ってるんですけども、まあ、もしそうだったとしたら結構進んでますね。カタナカジの制作は結構進んでるなと思いましたしかなりクオリティが高いです。 はい。で、そしてですね、登場するキャラクター、こちらね、玄矢というところで、いや、玄矢来ましたね。ありがとうございます。さ、今回はですね、あの、善逸と、ま、伊之助が登場しないんですけども、まあ、その代わりにですね、同期の玄矢が、いらっしゃるというところで、まあ、こちらかなり楽しみだし、過去改装なんかもあるし、楽しみでございます。で、ま、あいつも通り、こちらね、まあ、かまどねず子ということなんですけども、まあ、以前よりもですね、かまどねず子の作画が、あ、よりいっそ可愛くなってますね。 いや嬉しいですマジで可愛いででですすマジ可愛やっぱり鬼滅の刃と言ったらね、ねずこの可愛いさが大事になってくるので、まあその辺が本当にクオリティ上がってくれて嬉しいなと思っております。さあ、そしてこちらでございますね。戦闘シーンの描写がですね、PV の方でま確認できたんですけども、いや、何ですかこれは<笑>。何ですかマジで<笑>。 <笑>いや、見ましたか皆さん、映像で見てほしいんですけど、クオリティがマジで高いです。あれ、時藤無一郎君の戦闘シーンだと思うんですけど、あのですね、遊郭編の時と比べ物にならないぐらいのもう戦闘シーンなんですよね。うん、もう一つの場面でこんなにすごいかと。 いうぐらいですね。あれ、魚っ子 vs 時と無一郎くんの戦闘のね、え、途中のシーンだと思うんですけど、やばすぎな、あれな。<笑> CG の使い方と、こう、アニメーションのね、<笑>角度とかもいろいろね、もうね、言え、まだ、まだ分かんないけど、でもすごいんですよ。もうこの場面だけ、ちょっと見ちゃっただけでも、このクオリティってことは相当やばいよというところで、まあ、この刀鍛冶の里編、ま、遊郭編よりもよりクオリティが上がって、まあ、配信されるんじゃないかなと思うので、マジ で、楽しみでございます。で、まあね、今回の情報に関しましてはこれだけなんですけどもまあ、来週ですね。ジャンプフェスタがありますので、まあ、そちらでね。えー、まあ、新たな pv の解禁だったりとかまあ、上限の鬼の声優さんの解禁だったりとかまあ、主題歌の解禁っていうのがまだですので、まあ、そちらの解禁があるんじゃないかななんて思っております。まあ、ということでですね。ジャンプフェスタ2023はですね。12月の18日にまあ、あの鬼滅の刃のステージがございますので、まあ、私はですね。昼の11。時 これかから配信しししたいいいいななとととと考えてておりまますんででで、まあ、皆さんで一緒にちょょっとね最新情報あるもよううろ見きジャンプフェスタでね、おそらく何かしらの解禁がまたあると思うんですよ。で、なんでかっていうとですね、今回鬼滅の刃の特番があったんですけど、その中でジャンプフェスタ見てくださいねって言ってたんで、まあおそらく何かあると思うんですよね。というところで、まあ皆さんぜひぜひ、はい、こちらのジャンプフェスタも楽しんでいきましょう。ということで、皆さんまた来週お会いしましょう。